ガーゼを折るだけで、サイズ違いのマスクが簡単に作れます。まず、耳にかける部分をストッキングで作ってみましょう。ストッキングを輪切りにして引っ張ると、輪ゴムのようになります。ストッキングは柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。足首と太ももでは、 大きさが違うので2つ一組にしておきます。ゴム紐を使う場合には長さを変えておきます。短い方から20センチ、25センチ、30センチです。それを輪にして結んでおきます。幅30センチのガーゼを使いました。 S サイズは長さ30センチ、M は45センチ、L は52、3センチに切っています S サイズはガーゼを広げたら4つに折りますゴム紐を使ってみましょう結び目が耳に当たらないように内側に入れて3つに折りますこれでマスクの出来上がりです M サイズは三つ折りのまま、同じようにして作ります。L サイズは一度広げて、大きめに折って、あとは同じように作ります。ストッキングの輪ゴムは、結び目を気にせず作ることができます。 L サイズは口に当たる部分が薄いので、間にガーゼを挟むといいでしょう。S、M、L サイズのマスクができました。L サイズのマスクをつけてみます。鼻の上の方から顎まですっぽりと覆うことができます。 ウイルスブロックスプレーがあればその上から吹きかけておきましょうガーゼは通気性がいいので眼鏡が曇ることもほとんどありません使い終わったらばらして洗濯をします乾いたらスチームアイロンなどで滅菌して繰り返し使うことができます